今年5月、メンバー3人が脱退するキングピス。5人で取り組む仕事に注目が集まっている。その中でも、ファンはキンプリの冠無理番組、キングピスル。日本テレビ系の行方を気にしているようで、資格5人の仕事が特別なものにキンプリは、平野市洋人宮司ゆうたきしゆうたの3人が5月22日をもってグループを脱退し、 ジャニーズ事務所も退場する。騎士は秋に退場。三人が脱退後も、長瀬門と高橋山の二人で金プリとして活動を続けていく。今年は五人で取り組む仕事一つ一つが特別なものになる。五人の冠番組、キングプスル。金プルもその一つだ。同番組は昨年1月から放送されているバラエティ番組。 5人がよりかっこよく、面白く成長することをモットーに様々なお題に対して、時に体を張って挑戦するという内容である。資格業界でも金プリの番組は好評あるテレビ局関係者は、この番組は業界内でも好評だと話す。マックを務める金プリ5人に加えて、進行役で劇団ひとりさんがレギュラー出演しています。 アンタッチャブルのザキヤマさん、山崎ヒロナリもほぼ毎回出ていて、かなり豪華です。5人がロケに行ったり、チーム分けしてテーマに合わせた対決をするなど、メンバーの個性も発揮されていました。ゆくゆくはゴールデンタイム進出も夢じゃないと言われていたんですよ。テレビ局関係者。 1月12日時点で日本テレビから5月以降の番組に関して公式の発表はないが一部のメディアでは平野らが抜けた後も流瀬高橋の二人で番組を継続していくことが報道されている。四角5月以降も番組は継続か、キンプルは5人初の冠番組ということもありファンの間でも特別なものだ。 前でのテレビ局関係者は、そんな番組が5月以降も継続する可能性に同調する。始まってまだ1年ですが視聴率も順調でスタッフたちもさらにいい番組にしようと盛り上がっていたそうです。何より、金プリとして活動を続ける長瀬さんと高橋さんにとって、グループ名がついた番組には思い入れがあるはず。 そう考えると、3人が辞めてすぐ終了するというのは考えにくいと思いますよ。前でテレビ局関係者、資格サポートメンバーを投入ただ、マックが5人から2人になると、内容が少々変わる可能性もあるようで、今後も長瀬さんと高橋さんがメインになることは変わらないでしょう。その上で、サポートメンバーを投入することも考えられます。 劇団ひとりさんやザキヤマさんだけでなく、不定期でお笑い芸人が出演するんです。これまで3人と2人にチーム分けしていた企画を2人でやるのは少々難しい。サポートメンバーが加われば番組的にも盛り上がると思いますよ。前でテレビ局関係者。5月以降、キンプルは新体制になるのか。ますます番組から目が離せない。